こんにちは、アブロ ー, ダーです。今日はですね、ミニマリスト押し付けかミニマリストって病気なんじゃないのっていう話についてお話ししていこうと思います。僕もシンプルな生活だとか、ミニマルな生活について、コスパ生活についてまとめてるんですけども、実際よくよく考えたら、あれこれ一般的に考えたら僕、やべえやつじゃんっていう風に思い始めたので、今日は自分の生活を俯瞰しながら、実際どんな ううに思思われれてていいいるのかを、えー、入れながらままととめていこうと思います僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活だとかコスパのいい生活を世界各国でしようっていう話をしたりだとかあとはフリーランスの仕事についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします まず大前提としてミニマルな生活って何なのミニマリストって押し付けじゃないのっていう話についてまとめていくんですけれども正直ミニマルな生活って人によって違うわけですよ例えばあの家がいらない生活だとか例えばミニマルな生活として物をめちゃくちゃ減らしましょう減らすといいですよっていう風な発信をしている方もいらっしゃいますただ実際僕としてはまあどちらもよくて 何がどっちででももいいかっていうとうう選択肢の一つなんですよ人生の選択肢の一つと同じような感覚でこんな生活をしたら僕はこうなりましたっていうようなビフォーとアフターをまとめてるだけであって僕は別に押し付けようっていう気持ちはさらさらないっていうのが大前提としてありますとなんで実際あのこういう生活もあるなっていうようなエンターテインメントとして見ていただくような気持ちでいただけると面白いかなというようなイメージで発信してます でで実際ですよ僕の生活としてはすごくミニマルというかあの家いらないなとかいうふうに思ったりだとかしてますなんでこういう生活もしてる人もいるんだとああだったらこの生活も面白いからやってみようかなっていうふうに思っていただいて実際にやってみてもらえればなっていうふうな思いで僕は発信していますでミニマリストは押し付けかとか病気だとかっていうふうに言われがちなんですけどもじゃあ僕がね落ちった最終的なミニマリストの末路3つ やっっててししままたことの話をしていきます実際ですね僕が生活してる上で一つ目一つ目に陥ったことなんですけども家いらない家捨てると言い始めましたこれ末路かとい う, ふうに思ってます客観的に見たら変なやつですよね家捨てる家いらないって言い始めるんですよ 僕の中では超シンプルな思考回路なんですけれども実際変なやつっていうふうに思われがちですこれ何でかっていうと家いらないって思い始めた理由の一つが全国各地で生活仕事をするようになり始めましたなんでわざわざ定住する必要がなくなってきたんですよね例えば最近でいうと福岡と東京と大阪を行き来しながらフィリピンだとかタイだとかめちゃくちゃ今年はぐるぐる回ったんですけれども日本全国 世界各国バタバタ回ったんですそうなってくるとわざわざ福岡に賃貸で借りる必要がないとホテル生活した方がコストパフォーマンスがいいっていうような結果になる生活になってきましたなんで家いいいらないなってい う, ふうに思い始めたんですよねもともと1年前は僕福岡のシェアハウスのマネージャーをしていました管理業務をしていてほぼほぼ家賃がかかりませんでした 管理業務をする上で家賃をかからなくて、もう住み込みでマネージャー業をしているようなイメージだったんですけれども実際やっぱり家いらないなと思い始めてただま住むところもなくなったんで賃貸をしててでいろいろと回りすぎてコストがかかってくるというのでミニマリストとして、まあ、家捨ててもいいんじゃないかなって思い始めて僕は家捨てるっていうふうに言い始めました。 ただこのプロセスを知らない人からするとやっぱり変なやつですよね家いらない家必要ないって言い始めてるんですから、まあ、全然理解してもらえないっていうのが正直なところです一つ目は家捨てるって言い始めるのが僕のミニマリストの末路でした二つ目何かっていうと今度は日本から 出, る出たいっていうふうに言い始めますこれ僕ら松戸なんですがやっぱり日本の生活ってちょっと窮屈だなと思うことってありませんか終身雇用 の, あの社会 が終わるっていうふうに言われたりだとか早期退職を促すような会社さんがもうめちゃくちゃ増えてきましたじゃあ今後日本が少子化高齢化っていうふうに言われてる中でどうあのサバイブしていくのかどう生活していくのか考えた時にあ海外で生活してもいいんじゃないかなっていうのも選択肢の一つかなと僕は思ってるのでコスパのいい国に行くこれで生活しながら好きな時に日本に帰ってくるって生活もありなのかなと僕は思ってます なんで正直ですよ日本から出るあのミニマルから脱却するっていうふうには考えてる人も多いかなと思うんですが実際日本で生活する必要が 100% 必要っていうわけでもないので日本から出るっていうのも選択肢の一つかなというような気持ちで僕は発信してますミニマリストの末路というか僕の末路でいくと日本から出たいと言い始めるっていうところですはい 次3つ目3つ目何かっていうと今度はもっと進んで服いらないって言い始めるんですよこれあの肌から見るとめちゃくちゃ変ですよね服いらないって思ってます何かっていうと僕最近集めてるのは洗わなくていい T シャツだとか洗わなくていい靴下洗わなくていいインナーっていうのを今集めてますなんでかっていうと結局服を洗うっていう概念は今後なくなってくるんじゃないかなっていうような 思考になってますこれはあの変だなというふうに思われるかと思うんですけども今服洗うことって常識ですよねで服洗うことが常識で何で洗うかっていうと気持ちが悪かったりあの汚れたりっていうのがあると思うんですけどそもそも汚れない服が出てきてきるんですよ2週間洗わなくていいとか 99% 抗菌で、えー、バクテリアがつかない臭いが出ないっていうような服がどんどん出てきました。 それを実際僕はもうめちゃくちゃ懐疑的に思っていて疑問に思ってるわけです洗わなくていいわけないじゃんじゃあ実際使ってみてどうなのかっていうので2週間使ってみようとして今取り寄せてます。海外の製品なんで海外から輸入をしてで今え実際に持ってそれを着てそのレビューを YouTube であげようかなっていうふうに思ってるよかったら YouTube の登録をしていただいて見ていただければなと思うんですけども今後服はいらないんじゃないか もう一着で要はもう24時間365日1着でいけるような時代が来るかもしれませんまあ20年後30年後になってくるともう自動で洗濯してくれるような着るだけで自分の体も洗ってくれるような服が出るかもしれませんやっぱ未来は誰もわかんないんで何とも言えないんですけれどもそういった服がどんどんどんどんテクノロジーにて出てくるかもしれないんでそういった時代に乗り遅れないように僕は。 服がいらない服を洗わなくていい素材にしてみるっていうようなミニマルな生活をしていこうかなというふうに思ってます正直ねこれをね言うとあの変なやつですよね正直変なやつなんですけれどもミニマリストというか僕の生活スタイルを突き詰めていくとちょっと変なやつ面白いやつ押し付けになってくるのかなというふうに思ってます今日はですねちょっとクセの強い、えー、ミニマルな あの生活のお話をししてみました僕の末路というか僕が落ちている思考を、えー、シンプルにまとめてみました皆さんいかがだったでしょうか1つ目のポイントはイエステれっていうふうに言い始めるとか2つ目は日本から出るってこう言い始めるとか3つ目は服いらないよっていうふうに言い始めたりするのも、えー、ミニマリストの生活 の, あの一部かなっていう感じです、まあ先 生活というか人のの選択の一つですねこういう生活してる人もいるんだよっていうのも紹介したいというかまとめたいなと思って今日はまとめてみましたいかがだったでしょうか今後もですねちょっと変な変わったことをどんどんどんどん発信していくんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします僕がですねコスパ生活コスパのいい生活の方法だとかミニマルで家を手放して海外で生活するリアルな方法どうやったらじゃあ仕事できるのとか どうやって家を探すのっていうような話もバンバンしてるんでよかった。チャンネル登録もよろしくお願いします。またですね、あのツイッターもやってます。コスパ生活についてまとめてるんでよかったらツイッターフォローお願いします、えー。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。